はい、えー、皆さんこんにちはサルですえっ、ー、とね今日もねちょっとあの山の方に来ておりますで今日はですね、あのー、このジェル燃料じゃなくてえっ、ー、と「世界チャンネル」さんがねこのポケットストーブにはねとっても合うとまあ絶賛してたようなこれですねはい、えー、ダイソーで売ってるバーベキュー用着火剤、えーまあ、着火剤と書いてるんですけどね まあ、これをまあ燃料としてね、使うと、おきび状態になってね、すごくいいと、このポケットストーブには合うという話でしたので、ちょっと私ね、この着火剤ね、過去に買って、なんか火付きが悪いなと思って、う使うのやめてたんですけど、もしかしたらね、そういうこともあるのかなという期待から、ちょっとね、やってみたいなと思ってます。ということで、早速、 なんかね、これチョコレート状にねこう割れ目が入ってると言うんですけど大抵ねあまり割れないんですよね私の経験でいくとと思うんですけどまあその辺こだわらずにちょっととりあえずまあ、やってみましょうか、ねまあ、考える時はそこが早いということでこうもぐっとしてみましょうかんかいまいち割れにくい気がするんですけど ぐらいかなちょっと置いてパラフィンがね染み込ませてあるということで、まあ、ある程度ね燃えやすいはずということらしいんですけど若干ね風上がね奥が風上なので。 どうななんかなこれはまあ風向きとして理想ではないんですけど、うん、こういう感じですねなんかね空気がしっかりないとねすぐ消えてしまうっていうイメージがあったので、えっと、銀紙はねし か, んじしかずにポケットストーブのね底に小さい穴が開いてるのでその穴をねちょっとなとべく塞がないような形でやりますで例によって今日はよいしょこのねダイソーの 450ml のマグ キャンドルのセラカップ用の網を入れます。ね、ぴったりです。はい、網を置いて。ちょっともう一個いっときましょうか。次はいっときますよ。ここにね、だいたい二百 c c ぐらい。水をあらかじめ入れます。あらかじめ入れないとね。かけて失敗して火を消してしまったのです。 これで湯を沸かしましょうなんかいい感じですねちょっとプチ焚き火っぽい感じで楽しいですねこれ ね, ねミニ焚き火のようによく燃えてますね今これね3つ使ったんです全部で12個入っ12個が2枚だから24個入ってる24個でまあ110円そのうち3つ使いましたまあ、えー、と8分の1使ってからこれに 2… 15円ぐらいか 15円もしないぐらいですね、今、3つなんでね、考えたらめちゃくちゃコスパいいです、ね、こどね、まああのー、木質系、要はあの 木, 木なんで、寿、あ、司、のー、が出ると思うので、えー、汚してしまうと思うんですけどね、そこをね、鍋の寿司でね、まあ、それは仕方ないですね。はいで、これ、もうね、先日から超気に入ってます。 えー、大関の霊涼甘酒、えー、カロリー 40% オフたまらんですよこれダイソーでね買ってきました、えー、ここはねあんまり教えたくないんで小さい声で小声で言ってます、はい、前回もねこれやってちょっとびっくりしてねこれはたまらんなということで近くのダイソーに行ってね買い足しましたじゃあこれもね開けて入れておきます 今ね、時間がね4時32分、えー、例によってね遅くから始めたのでもうもうすぐあと1時間もすればもう真っ暗なんですけど、まあ、このぐらいの時間がね一番楽しいんですよね楽しいっていうかね綺麗なんですよねでここ山の上なんでねちょっと寒いんですなんで、えー、一層ね多分この緩をした甘酒が美味しいんではないかなというふうに思っております あれですね木質系の燃料だけあってよく炎がこう立ち上がりますねまるで焚き火のようにね気をつけないとね、えー、これ鉄板はねバーベキュー屋の鉄板をね、えー、切り出して、えー、止めてますので熱には強いですビッともしないです、あのー、こういうものじゃないとねこのポケットストーブの底の穴をね今塞いでませんので いいつもみたいにアルミ箔とか敷いてないので燃えたね灰が落ちると思うんでえこの辺はねちょっと注意してやらないといけないところ小高い丘になってるので下からの風でね少し煽られますねやっぱりねそんなに強くはないんですけど燃料がね木質系のねえ燃えて軽くなってね風で飛ぶような状態になるとちょっと危険でしょうねあのそれこそ水使って消したりしないとね そんな感じはあります。はい。まあけどそんなに風も強くないのでおそらく大丈夫でしょう。よく燃えますねこれね。ただまだ湯が沸いてる感じは全くないですね現時点ではね。 空気が冷たいんですけどねすごく気持ちいいですねはいもうね12月もあと少しですよ年末までね間 も, もなく年が明けて2022年になろうかとしているというね年末になりますいい年に来年も。 したいですねはいえー、だいぶね湯気が出てきたみたいですこのねやっぱり木質系なのでススが思いっきり出てですね、えー、今回はこのマグこれがねもう真っ黒ですね炭でね炭っていうかススでね真っ黒ですでもうお湯も沸いてきたのでねもうすぐ飲めるんじゃないかなと思いますね はい、えー、火も消えましてねだいあったまってきましたはい、やっぱね消える時も少し煙が出たしね<笑>これはねアルコール系の燃料とかあのヘキサミに比べるとねちょっとこう気をつけないとね灰が飛んだりいろいろしますねじゃあね今日もちょっといただきますたまりませんね しばらくやみれそうにないですねたまんないです、うん、飲み終わるまでねできればね熱いままでいてほしいんでちょっと追加でやりますがね木質系のやつはねすすが出るので。 やめましたすす、ね、が出ないほうがありがたいですねすすが出るとねちょっと風が吹いてるとね飛んでくるんですよすすがすすっていうかまあ灰がねそれがねやっぱりねちょっとこう火のね管理的にもよろしくないしやっぱり灰が出るっていうのはね微妙に難しい部分がありますよちょっと気になりますね このジェル燃料、パック燃料だったらね、完全に灰は出ないので。まあそういう意味で言うとね、やっぱこっちの方がいいかな。うんまあ本当にね、焚き火っぽくてね、木質系の燃料楽しいんですけど、やっぱりね、えー、手間がかかるのを避けようと。いうのがね、今の趣旨ですから。そう考えると、 アルコール系とかヘキサミン系の方がいいかもしれないですねはいこのねパック燃料をね燃やしてみて改めて思うんですけどねバチバチバチバチって言いますねヘキサミンもねバチバチバチバチ言いましたこのジェル燃料もね最初にねビニールが燃える時にねバチバチバチバチっていう音はしますね まあ、火力も強いしけど灰も出ないしなんかねお手軽という言葉にぴったりマッチするのは、うん、木質系の着火剤ではなくてねやっぱりこのアルコール系かヘキサミン系ですかね、まあ、こんなふうにねちょっと強めに風にあおられてもね消えることもないしかといってさっきのねダイソーの木質系着火剤みたいにあの灰が飛んだり火の粉が飛んだりすることもないので。 まあ、そういう意味ではね本当にちょっとした違いですけどねより手軽感というか安心感というかありますねしょっちゅう思うことの一つなんですけどこういうあのポケットストーブを使って何かを温めて飲んだりしててあの手で持てないじゃないですか熱くて網でもこのねポケットストーブ本体でも。 だからねちょっと掴めるあのペンチっていうかねなんかそういうものがいつもパッとね あ, のあればいいなっていうのはよく思うんです、えっと、こういうのをね、えー、ズボンにぶら下げても出ますのでね山に行く時にはあのすぐにね、えー、ナイフとかこういうねハサミがあるんです、はい、まあ必要かどうか分かんないんですけど一応あります これはいいんですけどね、これじゃなくてね、あのペンチ、プライヤーとか、そういうものがね、こういうと同じような感じで、えー、一つね、いつでもパッと出せるところにあると、多分もっと便利ですね。それもちょっとね、今後、考えたいなと思います。まあ、なるべくね、荷物増やしたくないんでね、本当にそこはね、ジレンマなんですけど、お手軽、スタイルのね、いかにお手軽かっての本当に あ, のある意味、難しいですね。 手軽にしようと思えば思うほどいろんなものがあった方が便利ただいろんなものが必要となると準備片付けが増えるということでねほんとはジレンマですけどねやっぱね熱いと美味しいですよ熱感ですね50度以上これはねたまんないですね冬はね はい、えー、ということでね今回もご視聴いただきありがとうございましたこの動画がいいなと思ったらグッドボタンをあとチャンネル登録の方もよろしくお願いします